佐賀市役所前の下後206号です踏切となぜか道路用の信号ですねこれですが飾ってあります屋外展示にしては塗装も外観も かなり綺麗ですまあキャブレターは入れませんので備品の欠品は確認できませんがああプレートがないですね製造名範がありません塗装は厚もりではありますがかなり 屋外展示にしては。よろしいかと思います。まあ。長崎の。貴婦人が。なぜ解体。されたのか。長崎の。市役所の方々には。 考えていただきたいと思いますね。では反対側です、はい、なかなか結構細かいところまで塗装は行き届いてますねやはり最近直したのかもしれませんまあ真っ暗でわかんない とは思いますが、ご勘弁をください。ご勘弁ください。まあ、かなり良 い, い状態であります。これが説明書ですね。